너무추웠어오늘하루아이로아침부터아무것도안먹었기때문에일단반죽도보여줍시다하루에푸덕거져푸덕거져오늘은너무추워가지고따뜻한음식을먹고싶어여기는밥이네밥 그래도탱커스후추나오는거시켰어요우리기다려볼까요와진짜맛있겠다 오는이유가바로여기에요어저기저기이거는그그림에다가하고싶은스타일이렇게누리에를한책이에요너무좋아해가지고이런것도아닌데이런것도아니야많은줄알았는데어이런거아니 さら<笑>に洗顔をして肌に何もつけてない状態なので結構ねなんか突っ張ってる感じ冬の乾燥に負けないスキンケアを紹介していきたいと思いますこれがですね拭き取りトナーになってるんだけど拭き取り化粧水ですね お拭きき取っていこれでもねやっぱ敏感肌の人とかあんま強くこしりすぎない方がいいと思うの で, でこんだけちっちゃいけどね結構液がしみてこんな感じでしっかりでやっぱ拭き取りはね楽なので私はこれをすごい面倒くさがり屋さんにおすすめです続いてエッセンスこれエンプルで特に私順番程度は分からないんだけど トナンをしてその次にエッセンスと同じ順番でエンプルっていうのを塗りますでなんとねこんなにちっちゃいのにこれで5万ウォンぐらいだったのでどんだけいいかっていうのをちょっと試してみたかったのでこれを購入してみましたこれが2層に分かれてるのでちゃんとしっかり振ってこのスポイト で本当にこちっちゃいから、ね、多分少量で本当にいいと思うんだよねで顔にちょっとたらして、うん、匂いがめっちゃいい柑橘系の匂いなのかなこれはビタミン C をすごい感じるね夜これをつけて寝ると朝結構しっとりした感じになるので 全体的に伸ばしたら、これもさっきのこのエンプルと同じブランドでこれも1本5万 5,000 円ぐらいでやっぱセットで使った方が効果が出るっていうことだったので私は今回セット買いをしてみましたハンドクリームみたいでちょっと心配になったんだけど最初私はこのぐらいに、ね、取って本当になんかね食感 食, 食感じゃないわ なんか質感もちょっとハンドクリームっぽくちょっとね重い感じでこれも顔全体伸ばしてで ね, ねこの2つセットを使うと本当に朝本当に全然違う肌の肌の質を感じられると思いますでもなんかちょっとねこう塗り伸ばすと白くなるんですけどこれを肌にめっちゃ浸透させて。 いやこの前ここをさ自転車置き場で思いっきりぶつけた青唐になっちゃった<笑>こんな感じでしっかり伸ばして最後手でパッキングをしますもう顔がね乾燥して超ピリピリしてるんですけど昨日ちょっとめんどくさくてパックだけつけて。 そのままね落ちしちゃってすごい今日は乾燥してるのでこの3種類のこいつらを使ってきっと明日にはまたもちもち肌に戻ってると思います。ということで皆さん冬乾燥めちゃくちゃしてるんだけどこれをぜひぜひ韓国に来たらみんなでぷっくり肌を目指しましょうまた次の動画で会いましょうみんな風邪ひかないようにねじゃあねー。